訓練放送を開始しますす緊急地震速報です東京湾で地震次の地域は強い揺れに警戒してください千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京、神奈川県、静岡県、伊豆諸島次の地域は強い揺れに警戒してください千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京、神奈川県、静岡県、伊豆諸島緊急地震速報でした。 該当する地域の方々は倒れやすい家具などから離れ、テーブルの下などに入って見守ってください。車を運転中の方は慌てずに車をゆっくり止めてください。上から落ちてくるもの、倒れてくるものに気をつけてください。地震の詳しい情報は入り次第お伝えします。